皆さんこんにちは、大川祐介です。僕は動画クリエイターを入れながら会社経営をしたり、約1000人規模の動画コミュニティトランスサロンや、動画をより専門的に学べるトランスメディアなどを運営しております。このポッドキャストは動画クリエイターの僕があえて音声のみでお届けするコンテンツです。ぜひ、ホットアイマスクをつけてお聞きください。はい、皆さんおはようございます。今日なんですけれども、現在福井県にいまして、えー、石川県の滝、えー、大きな滝で撮影して、 えー、ジャンピングダイブして、あとは FPV 墜落させて、みたいな波乱万丈な、まあ、Vlog が撮影できたので、ぜ、ま、ひ、あ、楽しみにしていただきたいんですけれども、そんな、あのー、まあ、午前中昼でして、今そこから車移動して、福井県。 に到着して、そのスターバックスで作業しております。先ほどね、スターバックスで作業をしながら、えー、ライブ配信を YouTube&Instagram 並行して配信させていただいて、まあ本当に日中にも限らず、あの100名以上、両、両者プラットフォームにて100名以上参加してくれて、まあなんか、すごいね、嬉しいっすよね。僕だって以前ライブ配信してるときに、あの、多分30人も行かなかったっすよ。 なんか少ねえなと思いながらなんかちょっとライブ配信してたんですけどすいません。あの参加してくれた方。<笑>はい。まあ今になってはね、あの本当にピークタイムというか一番いい時間帯だとインスタグラム200人とかも当たり前だし、YouTube も500人以上参加する時も全然あるし、なんかこう考えるとなんか継続して好きなことをなんか発信して、 で、まあ、多くのことに支援してもらえるって、なんか素晴らしいことなんだなってい う, ふうのを先ほどライブ配信してて感じました。あの、ぜひね、見てくれた方ありがとうございます。で、まあ、一般枠でもね、ライブ配信をさせていただいてるんですけれども、えー、現在僕が運営しているその動画コミュニティトランスサロンでは定期的にライブ配信をして、えー、基本的に一般 一般枠のライブ配信に関しては、すべての質問に答えることっていうのはできないんですけれども、ライブ配信、ト ラ, トランスサロンのライブ配信に関しては、す、え、べ、ー、ての質問に答えますので、えー、今ね、初月見るのでぜひ遊びに来てください。では、早速、えー、今日のお便り。このね、お便りは、えー、ポッドキャストのテーマと並行してお話しさせていただきます。動画っていいよね。動画について語って。はい。なんかこの言い方、ちょっと身内っぽいな。 はい。まあ、今日はシンプルに動画について語ろうと思います。動画。動画です、皆さん。まあ、動画といえば、もう僕の本職というか、人生をかけて今向き合っている、プロジェクト。壮大なプロジェクトですね。僕が4年前に動画に触れ合って、いや、実質触れ合ったのは高校2年生か。高校2年生って何歳だっけ高校2年生で、こうだから、まあ、5、6年前かな、出会ったのは。 出会ったのは人生を変わった、動画で人生が変わった経験をしたのは5、6年前。えー、そこから、な、人生変わって、まあ、一生懸命受験頑張って、また違う形で動画に触れ合って、動画クリエイターになったと。それが3年、4年前ぐらいですね。YouTube で、まあ、とある動画を見て、あ、これやばいなと思って、動画を始めたわけなんですけれども。だから、なんて言うんだろうな。 その動画クリエイターとして、えー、そういったきっかけで始まって、で、今、こうやって会社をね、設立したじゃないですか。 まあ、フリーランスのクリエイターって自分が好きなものを作ればいいんですけれども、会社を設立したってことは、やっぱり社会に向けて何かそのメッセージじゃないですけれども、まあ、貢献できるような、あの、まあ、資本主義においてね、そういったことすごく大事だと思うので、そういった取り組みをしていますと。だから動画については、本当にその本質的な部分を常に研究していて、アウトプットして社内で共有しているんですけれども、今日はその一部を、あの、共有させていただきます。動画の本質ですね。 動画の本質。で、これは、まあ僕の主観的な意見になるので、まあプロの方がいたら本当にすいません。えー、僕はね、動画の本質はですね、えー、ライティングパチパチ。あとはフレームレートしっかり。4K、8K とかの問題じゃなくて、そういうクリエイティビティの、えー、クリエイティビティを競う<笑>表現ツールじゃないんですね。 動画って、まあ、写真に代替するだと、代するものだと思っていて、写真、え動画って、まあ、以前には活動写真と言われていて、まあ、写真がね、まあ、24枚、30枚、60枚と連なってできているものです。1秒間に。なので、二、えー、24フレーム、30フレーム、60フレームって言われるじゃないですか。だから写真の延長線上なんですよね。写真って1枚でこうやって切り取って、その1枚の静止画から、えー、様々な思い出。それは家族写真とか、友達との写真とか、 まあ素晴らしいですよね。それをプリントアウトして物質として、えー、壁だ、えー、なんていうの壁に飾られると。で、引っ越した時は必ずそういった壁紙とかを全部、あのー、持っていくと。そのぐらい大切なものですね。それが写真と。で、じゃあ、えー、現代になってテクノロジーが発達して動画を誰でも簡単に作れるようになりましたと。じゃあ動画を、 その延長線上、活動写真って呼ばれている、まあ、動画はですね、やはり同じことなんですよね。その自分の大切な思い出、家族だったり、友達の笑顔だったり、そういった思い出を、えー、写真の、写真よりももっと情報量の多いコンテンツで残していくと。 それが僕は動画の本質だと思ってます。えー、なので、よくね、その動画を始めたいという方から、えー、何のカメラ使ったらいいですかどうやったら綺麗に撮れますかとか、あの、どうやったらそんなかっこいい動画作れるんですかって言われるんですけれども、えー、正直そんなかっこいい動画も作らなくていいです。動画の本質ってのは、えー、自分の家族だったりとか友達とか、彼女だったりとか、素晴らしい体験を形に残すツールなので、まあ、僕はクリエイティビティに関しては、 良いと思っています。ただ、まあなんかそこちょっとね、本質的な部分は僕はそう考えています。思い出を残すため。クリエイティビティじゃない。けど、あのー、やっぱりその動画ってエンタメの要素もあると思っていて、そういった表現を突き詰めることによって、まあやっぱ動画クリエイターをね、こうやって目指す人たちも増えるわけだし、まあ軽視できないものだと思うんですね。だし、その、ある程度スキル、その、例えば、伝えたい、まあ、例えば彼女の素晴らしい笑顔が、 笑顔を残したいってなった時に、解像度、その画質がめちゃくちゃ汚いと、その素敵な笑顔って素敵に映らないじゃないですか。彼女の笑顔を、まあ、本当にもうたまらないぐらい美しく撮るためには、まあスキントーンしっかりしていて、明るさも、あと照明もしっかりしていて、太陽の向きとかね。まあそういった、まあちょっと、ちょっとしたスキルがとても大事になってくると。だからこうやって、まあ、僕がね、えー、教材とか、 オンライン教材出しても多くの人が利用してくれたりとか、YouTube のチュートリアルをね、定期的に見てくださる方がいるということですね。まあ、そういった意味で言うと、まあ、本質的なのは思い出を残すと。で、その本質的な思い出を残すために必要な表現方法ですね。まあ、そういったふうに僕は動画を捉えていまして、まあ、これまた日本一種で気づいたんですけれども、なんか、動画を撮ろう。 で動画を撮ることが気持ちで先行していると、全然楽しくないんですよね。ほんとびっくりするぐらい。じゃあ動画撮影じゃあ置いといて、なんか楽しもうよみたいな。とりあえず楽しもうみたいな体験先行すると、なんかめちゃくちゃ楽しいし、結果的にいい動画になってるなってのは感じますね。ただね、まあ僕に、僕たちに関してはやっぱり背負ってるものが多いし、まあしっかりその会社のビジネスとしてもやっているしね。 あとは、応援してくださる方、クラウドファンディングでも300万円以上の支援が集まったりとか、やっぱりそういったね、あのー、な、バックグラウンドがあるので、それはしっかり取らなきゃいけないなっていう、まあ責任感があって、まあシビアにね、みんなに共有してはいるんですけれども、なんかやっぱり、今回日本一周回って思ったのは、なんか、本当にその体験している時に楽しければ、なんかいいの取れるし、みたいなのはすごく感じましたね。だから、まあ、 まあ、CM 制作、クライアントワークとかは一旦置いといて、えーまあ、YouTube とか SNS で自分が好きな作品を作るってなった時には、まず何を撮るじゃなくて、どのような体験をしたいか。自分がどのような環境だったら、テンション上がって、レックボタンを押せるか。で、まあ、被写体、モデルさんがいるんだったら、モデルさんがどのような体験をしたら、えー、素晴らしい表情が引き出せるかっていう、まあ、動画っていう軸は一旦置いといて、まあ、その、 その人の人生を見たときに一番なんかその人らしさが出るような、えー、事柄を選んで、まあそこを動画で収めるってことを意識すると、とても素晴らしい動画が撮れるのではないかなというふうに思っています。あ、すいません、水落としました。はい、まあそんな感じでね、まあ動画って、本当に現代出てきたばっかりのツールでして、まあね、テクノロジーが発達して、えー、僕も iPhone で撮影して iPhone で編集できる時代ですよ。これってすごくないですかまあ、そんな動画っていうツールが、まあ、配信するプラットフォームのね、YouTube、TikTok、誰でも作れるようになって、まあ、そんな時代に動画が民主化されたこの時代に、やっぱり最も大切なのって自分らしさだと思うし、えー、体験だと思うし、思い出を残すことだと思いますので、まあ、 そういった意味で言うとね、Vlog とか、シネマティックはちょっと格好つけすぎですけど、Vlog に関しては、本当に誰かに見られるんじゃなくて、自分の日常を動画で収めるっていう素晴らしいコンセプトだと思っていますので、えー、ぜひ、あのー、ハッシュタグ、Vlog 取れということで、あのー、皆さんツイッターでシェアしていただきたいというふうに思っております。英、え、語、ー、サーチして見つけに行きますよ。で、ポッドキャストのね、えー、お便りとか、あとはスポンサード枠もご用意していますので、ぜひ概要欄チェックしていただきたいのと、えー、まあ、トランスサロン、 動画コミュニティでは毎日数千字の記事を書いて、えー、現在僕が取り組んでいるプロジェクトに関して皆さんと一緒に作っていこうという方針で行っていますので、現在初月無料です。ぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、また明日。